日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演ザハットの S サイズピザを5種類食べたいと思いますちょっと見えにくいですけど勘弁してくださいねはい、えー、なんか現在1枚持ち帰り限定1枚500円でなんか TBS のジョブチューンで放送されたピザが 500円食べられるみたいですね、まあ、自分はその放送も見てませんしそもそも最近ほとんどテレビというものを見ていないのですがなんかピザが食べられるようったのを聞いて気になったので買ってみました今回買ったのは何だっけなナポリタンオーロラソースアンチョビオリーブだなトマトが使えるやつだ食べられるやつだ5品ですねあとでまた字幕に出しますのでどうかそちらで勘弁どれも1人前に程よい ですね。では、ちゃんと生地はなってるのかなとか。チャンネル登録よろしくお願いします。あら、チーズが剥がれちゃいましたか。まあ、シェアしょうがないですね。では、食べていきたいと思います。いただきます。わばピザ生地はじゃなくて、ピザの大きさは小さめですけど。生地はしっかりふっくらとした食感ですね。まあ。 以上お着ししていいるわけけでではないでしょう本来 ト, ト, トマトソース商品が多いのですがしっかりと甘酸っぱさが広がってきたりちょっとまろやかでピリッと酸味が来たりあとニンニクで味に深みがあるのも、うん、トマト1つソース一口に入れても色々違いますねだけどその中でも一番存在感があるのは、うん、どれだろう 見てるようで違うから難しいなチーズがいっぱいだったりっていうのもピザとしては評価が高いですねで 何, 何目線の評価評論家だ自分はだけどうわここでこういうの来るかうわガツンって一発やられたなというのが一つありましたごちそうさまでしたまず生地ですが 今回持ち帰ってきた500円のピザはどれも基本の生地で変更はできませんそこは<笑>少し残念かもしれませんが、まあ、500円で食べられますからねふっくらとした美味しいピザ生地でしたで最初に食べたのは、まあ、多分多分トマトソースベースで結構トマトの酸味がじゅわっと広がってきましたあとト マ, トマトとはよくペタになっている玉ねぎも一緒に入っていてそのシャリッとした歯応いもあってよかったですね次に食べたのは、うん 確かナポリタンですウインナーとピーマンのほのかな苦みが甘めのトマトソースと合わさってまさにピあのパスタのナポリタンを連想させますがパスタとはまた違った美味しさがありましたその次は多分オーロラソースですねじゃっぴりマヨネーズの酸味も効いていてブロッコリーやコーンチーズとよく合っていました他と比べると若干トマトは薄かなりトマトは薄めですねその次に食べた これまだトマトソースなのですがなんだろうトマトガーリックかな結構トマトソース自体に深みがあって最初に食べたトマトソースは明らかに酸味重視なんですけどこちらはちょっとうまみ重視のソースと感じましたそして最後に食べたアンチョビオリーブのものこれは結構アンチョビのイワシの風味が強かったので自分は美味しいと思いましたがんイワシ青臭い魚が苦手という場合あなたの場合は苦手 と思われれるかもしれません掃除機避けた方がいいと、うん、いうわけで最後に食べたアンチョビが一番イワシの風味を感じることができて自分の中では美味しかったので今回の代表として4点とさせていただきますまだ食べていない種類があるので時間があれば食べたいと思っていますまた行かせていただきますねそれでは7で来て